次に、えー、と破産者マップのちょっと裏話というか遠藤さん、んブログでいろいろ発信されてるんですけども、はい、まず個人情報保護委員会の方となんかあったりもしてたんですかそうですねあの、命令が出たのがことしの、まあ、3月なんですけどもあの1月頃に会いました、月はい、うん、今年の1月の、えー、正月明けですね。はい 会いましてで言いますのも僕が運営している会社に対して、はい、会社が運営している破産者情報え提供サービスっていうのを、はいまあ、それまでやってたんですけども、はいえー、とそこクリスマス頃ですかね、はい、あのちょうど勧告が出まして、はい、停止しなさいと、はい、サイトを停止しなさいと、はい、それで、まあ、あのそれを、まあ、あの争って東京地裁の方に。 施工停止の、えー、をあの求める仮処分というのを行ったんですね。委員会に会う前に訴えたんですか。そうです。あそうなんですか。そうです。はい、報告徴収うん報告、えー、報告聴取命令というのが出ました、ね、はい。報告徴取命令ですか。文書で答えなさいと。それでは運営状況とかそういうものですか。サイトをまず停止するのかしないのか答えなさいと。 えー、<笑>いうのとあと<笑>、はい、あの停止しなければその理由を答えなさいと ど,、はい、どうい答えたんですか、はい、もちろんするわけねえぞっつって言ったじゃないですか あ, あの違法な点はないとそうですね違法な点はないと<笑>それであの個人情報保護法の規定に沿った形で、えー、運営しているので違法な点はありませんということで停止はしませんと。 一応ね個人情報を扱う業者って届け出するんですよね個人情報委員会に届け出てたんですよねそうですねあのその前の年にですね、はい、あのちょうどサービスを始めるときに、はい、あの今は今年の四月からあの法律は変わりましたけれども、はい、え三、ー、月まで個人情報保護法の第二十三条の規定に基づいてオプトアウトの届け出というのをですね行ってたんですね、はいはい、でオプトアウトの届け出を行えば、えー、本人の同意なく、えー、当該 個人のデータをです、ね、第三者に提供できるという規定がありまして、うんはい、で届け出を行うとです、ね、その業者はです、ねあのまあ、代表者も含めて名前がです、ね、ウェブサイト、個人情報保護委員会のウェブサイトに出まして、はい、でそれをもってです、ね、あの届け出た時点でその、まあ、第三者提供です、ね、を本人の同意なくできるという規定がありまして、それも届けて出てました。 じゃあなんでそのどういう理由で止めなさいって言われてるんですかえっ、ー、とそれはですねあの本人の権利利益を侵害するとうんでもそれって民事の話ですよね本来はそうですねならお前関係ねえから「うせろ」って言っておけばよかったんじゃないですか、うん ただですね、これやり方が何ですか、文章を出しなさいと、うんうんうんうん、止めるかどうか答えなさいということで、それを繰り返し一ヶ月ごとにあの求めてくるわけです。ま、う、あ、ん、別に同じの返せばいいだけですよね。うん、うん、そうなんですが、一回でも返さなかったり、向こうがまあ気に入らない答えをすると、結局報告徴収の命令に対して、えー、違反しているということで国訴をするというふうにまあ言われるわけですね。うんうんはい、ですからその国賊をまあ刑事事件にまああのする気満々なわけで、あ、なるほど、そうなんですね。そうですそうです。はい、まあでも。 今のところできないからこそそういうふうなやり方をしてるってわけじゃないですかそうですね、はい、でま あ, あの法律に沿ってますとでしかもサイトはですね個人情報保護法の、まあ、第76条の規定があるんですけどもいわゆる報道に当たると要するに官報の破産者情報をその報道してるだけだと事実を報じているのを広く、はい、多くの人に国民に報じているので、はい、そもそも個人情報保護法の第76条の規定で、はい、第三者提供にですね許可はいらないんだと、はい、オプトアウトも必要ないと はい、まあいう回答をしてました。あ、そうなんです。あ、ちょっとねわかりにくい方に説明すると、例えばあの新聞社とかね、普通にあの実名報道しますよね。あれがめちゃくちゃ報道されてる。そうですよね。あれ個人情報の提供なのに、なんで許されるのかっていうと、ううう一応個人情報保護法であの報道目的はオッケーなんですよ。よ確かなんか法律できるときに民主党かなんかの誰かの議員が 一質問して、でわざわざその報道は除外っていうような、除外というかね、その報道機関の定義について明確にしろみたいなような話があって、それで不特定多数に情報を提供している場合はオケーそうですね、総務省の大臣答弁があって、その規定によれば、事実をあの事実として 報, 道報じること、これは報道に当たると。うんうんだから 変な話なんだけどもこっそり誰かに情報を提供するのは規制対象になるけども堂々と公開してる場合は対象にならないっていう。<笑>なるほど だ, だから俺の名前をバンバン新聞に載せてそれを許されるのに破産者マップは許されないっていうのは矛盾ですよね。うん、だ, からだからね、僕は なんでそういう規定がね、個人情報主に入ってるのかっていうの、ちょっとわかる気がするんですよ。その、堂々と提供してるんだから、提供されてる人間わかるんだから、別に委員会が出なくても各自民事でやりゃいいだろ、いいだろみたいな話になると思うんですよね。ただ、こっそり提供してたらわからないじゃないですか、本人が。 まあ、そもそもその星野さんについては、官報にまず載ってないわけですよね、国民が知るべき情報ではないわけですよね、はい、だから事実を報じるっていう点では意味がありますけど、星野さんの名前とかです、ね、例えば経歴を報じる意味いうのは実はなくて、ただ一方で、官報というのは、掲載されている情報というのは国民が知るべき情報ですから、それは別に拡散しても報じてもいいんじゃないかなというのは、僕は考えてますね。はい なんか国立印刷局から官報の販売を拒否されたというようなことを書かれてたんです、ね、そうですね、あのまあ、官報というのは、ですね、あの国立印刷局で買うんですね、紙の場合は。で、はい、一方で、官報情報提供サービスという、ですね、インターネットを通じて官報を見えるサービスというのを国立印刷局してまして、ですね、はい、この両方とも僕はあのお金を払ってもですね、拒否されます、要するに申し込みした時点で拒否されます。 いや僕、なんとなくね、あの破産者マップってあの、インターネット版の官報からデータ取ってるのかなと思ったんですけども、紙の方も止められたんですかそうですす紙も止められてます あのサイトってそのそういう紙を買ってきて自分でそれを見て打ち込んでデータにしてるってことですかそうですねあ結構大変そうだと思うんですけどどれぐらいかかりましたかっていうか OCR じゃないですかまあまあ自分そのいわゆるそのいわゆるいろんな技術だとか<笑>まあそれはまあいわゆるその外注する形になりますけども<笑>うん、うん、どれぐらいのその時間と費用かかったか聞いてもいいですか1000万以上 か, かかってると思います<笑> そ, うそれでこんなことやってるってちょっと違いのじゃんそっちがい裁判もね今4件 国とやってますから、うんうん、そこの部分もまあわずかですけども、まあ、お金がかかってるわけで、うんうんうん、まあでもとことんやってですね、まあ、僕 の, あの興味関心というのは漢<笑>、えー、方というのが官方というか国民の知るべき情報をそれをあのあの広めることがです、ね、違法になるかどうかという点についてとと、うん、とことん追求しようかなと思ってますね違法、まあ、かどうかは置いといてこれは違法じゃないと思うけど、まあ、恨まれたはしょうがないですよね。 あ、まあ、恨まれるっていうことはね、あの、あるかもしれませんけれども。ね、あ漢方を変えないっていうのはよくわからないですけど、漢方は、は販売所ってありますよねも、はい。販売所で買ったことはないけど、販売所で買おうとしても、なんか拒否されるんですか。かはい、あの、遠藤だからっていう拒否されます、ね。あれ、<笑>あれって名前書かされるんですか。いや、顔見ただけで拒否されます、ね。え何、ー、それ、顔写真が出回ってるんですか。<笑>顔写真が出回ってるんです。顔、全国のグ、まあ、ラフィックリストが、あの、こうやって載ってるかもしれないですで。多分、俺も教え者入れないですよ。 でインターネット の, の漢方情報提供サービスにおいては、はい、あれあの各地、まあ都道府県でまあ、はい、原則1個。の販売所があるんですけど、はい、そこで申し込み書を送るんですね。<笑>あ、そうなんですね。ねそれでその申し込み書が国立印刷局の方に、まあ送って、それで、はい、まあ I. D. の発行は国立印刷局が行うわけです。はい、あそんなアナログなやり方ろ出してるんですね。そうはい、でそのために、申し込みをしたとしても、あのあなたはね、お申し込みいただけます、ご利用いただけませんというのきます。<笑>すごいですねで、漢方を変えないって。 でなんで買えないのかと聞くわけですよ。そしたら個人情報保護委員会からの情報提供があったため買えないと。ちょっとそこまでする必要あるのか。 って思うんですよねまあ漢方というのはそもそもその国民に対してですね、うん、広告してるわけですから知らせてるわけですから、はい、単に公開されているとは意味合いが違うわけですねつまり漢方の広告を持って法律であるとか、うんまあ、条約が発行しますから、はい、その漢方をです、ね、国民が変えないというのはこれは重大な僕は権利侵害だと思ってて、うん、人権問題だと思ってるわけです だから別に他人に買ってもらうのは別に違法じゃないし、うん、図書館とかにもあるしだって図書館の端末で漢方検索サービスとかあるでしょありますね。 だから別に漢方を売るのを拒否したって、まあ何らかの形で手に入れる方法ってあるじゃないですか、うん、がらせすそうですねもう実際、私も毎日ですね、はい、あの漢方はもう取得していてあそうなんです、ね、取得していますがただあの、それをどこからどうやって取得しているのかを明らかにすると、はい、おそらくまあ止められる可能性が高いと。はい 後でこっそり教えてくださいそのうちなんか暴力団みたいな扱いになるから漢方偽名で買ったらなんかこうサジ、まあ、みたいなるで す, です<笑>あともう一つ破産者マップなんですけども、うん、新破産者マップっていうのがねなんか話題になってるんですけど、うん、自分もなんか刑務所で見ました、うんうん、なんか ビットコインで個人情報を消すためになんかお金をよこせっつって、僕が不起動なサービスだと思うんですけど。うん、エンドさん自分が自分やってるんだらね、でも今白状した方がいいですよ。うん、ちゃんとやる。え、エンドさんじゃないですか えね、いやいいや苦情はああのいっぱい毎日のようにいきますね<笑><笑>ます前やってんだろみたいないやあの違っていてですね、はい、あのでは誰がやってるのかよくわからないわけですねわ、ね、かればねちょっと注意、ね、してあげたいんですけどねお金を取るのはよくないぞい無料で全部やれやアップロードは両方だけど金を取るのはよくないっつっていや実はこっそりつながっててあのマージンもらってるとかそういうことも 10% もらってるかもしれない何が<笑>入ってるんじゃないですか<笑> いやただ、新破産者マップの仕組みなんかは、はい、例えばドメインの取り方にしても、はい、例えば過去 の, 例えばその破産者マップやあとモンスターマップ、はい、それから破産者情報提供サービスの、はい、例えば あ, のある一定 の, の仕組みとかを、まあ、勉強している人間がやってるのは間違いないと。はい、じゃあ、やり方を真似してるんですかね、あれ。 こう改良しててるっていうんですかねんなんかねパワーアップしてる気がするんですよあの見てみると最初の破産者マップは結構なんか簡素な作りだったというか、うんうん、でその2代目のなんかモンスターマップはただテキストだけやったのが今はなんかもうちょっとスタイリッシュになってあスタイリッシュになってますね確かにでなんかビットコインもねちゃんとあの決済サービスも入れて。 なんかより凶悪になってるように思うんですよ、ね。ああ。れってど、あの目的は何なんですかねやっぱりお金が欲しくてやってんのか、遠藤さんみたいに、あの、オンラインで。 こ, こう雇用するの助長助長というかスルーサービスなのかどっちなんですかねあれはまあビットコインのまあ金額だとかまあ形からしてあのどちらかというとまあお金っていうかビットコインが欲しいというような目的のように感じますけども実質まああれでお金を払う人が多分まあいないだろうと思いますのでまああれは実質まあなんですかまあお金を取っている体でみんなまあ批判メディアも批判してますけどもあの国のいわゆるあの破産者の情報のまあ広告情報 を通知拾めてるという形になると思いますね。うん、じゃああんまり否定的じゃないんですね。 ねえ、お前、ふざけんなよ、<笑>俺は作ったサービス、パクんねえ<笑>、無断で。というわけじゃないです<笑><笑>か、<笑>皆さんね、払っちゃだめですからね、払っても無駄なんだと思うんですよね、どうせ次のやつ出てきますもんね、うん、次のやつ、出、まあ、ますしま、今日もそうですけど、朝8時半になったらですね、あの破産者情報というのは、ですね毎日、まあ、出るわけですね、はい、で過去70年 の, その破産者情報もですね、全部、まあ、あの無料で見れるわけです。 ですから払っても意味がないし消えないし。 あの消すだけあの今度は逆にターゲットしされる可能性があるので何か詐欺師にまたなんか、うん、騙されるやつは何度でも騙されるやつそうです何かねそうですちょっと政治的な意図があるのかなっていう気もするんですよあのサイトなんかなんか意趣返しというかね<笑>まあでも遠藤さんそういうふうに払っちゃダメとかきれい事言うけどうん実は自分のサイト見ろって言ってるようなもんですよ、ね、<笑>もうこんなにそう<笑>じゃねえぞいやもう俺が元スだから俺のサイト見ろってい う, <笑>ていう で, でも破損した情報提供サービスは今停止してるわけですよね マジにおかせ<笑>ただあの、今、まあ、東京地裁であの国とまあ裁判を行ってますけれども、はいはい、そこのまあやり取りの中で、実はその面白いことをあの国が言っているんですね、はいあでですえーと、それはですね、国が最初、そのインターネットを通じて、破産者の住所や氏名、名前ですね、あ住所、まあ、住所の名前を広めるということについて、個人の権利利益の侵害だと。 重大な侵害であると主張してたんですけども、いや、インターネットで広めているのはあの、国立印刷局も同じではないかと。はいはい、しかも、まあ、我々やってる、その、破産者情報通知サービスについては、過去15年しかあの提供しない情報を提供してないとい。ところが、はい、国立印刷局は70年も提供してるじゃないかと。はい いうようよなことをですね書いて、うん、それに比べるとね大したことないしもし権利侵害がね起こっているとするならば、うん、お前がだぞってっ、ねうん、先にあの国立印刷局の方のそのサービスの方で権利侵害が起こっているんだから、うんあのはい、我々が起こしたものではないと、うんまあ要は本で公開されてて侵害されてんのにインターネットでやったら侵害だってなんて取るかって話じゃないですか。うんうんうん そうなんか僕ねちょっとあの単純にねおかしいと思うのが2018年に著作権法改正されて。 いわゆるグーグルブックスみたいなのが合法化されたんですよね、紙の本でも検索可能にしていいよっていうことになってるから、漢方を検索できるようにしても別に合法なんじゃないのっていういや私はむしろあの、はい、破産者マップもそうですし、はい、あの今、あの有料 で, です、ね、月どれぐらいですか、2000数百円ですね、はい、で提供してる漢方情報検索サービスかな、はい、については、それはです、ね、無料で国が僕公開すべきだと思ってます。 はい、だからあれはあの全部ですねもう国がやるべき仕事で、うん、なぜその民間の会社とかですねが<笑>やんなきゃいけないのかなという、まあ、あの気持ちを持ってます、はい、では皆さん今日はお聞きくださいましてありがとうございました、えー、改めて紹介しますと発反射マップの星野の美さん星野呪美です発<笑>、ね、<笑>反射マップの谷人です違いが違うからねごめんなさい漫画村ですねそして発反射マップの遠藤アリートさん<笑> そして住所でポン の, あのトットイループごと宮部達彦がお送りいたしました。多分ね、この3人揃うっていうことはね、多分今後はないと思いますね。これも多分世界最強だと思うんで。最悪ですよ。<笑>最悪。多分ね、あの、この動画、あの、れ個人情報委員会とかね、あの文化庁とかね、総務省、多分法務省もそうだね。あの、か霞が関の各省庁の人は、 うん、<笑>勘弁してくれよって言って、こいつら消えてくれないかな<笑>みたいな感じ で, 見で、見てると思うんだけども、あのななめんなよって<笑>でもこれはね、あの人権啓発チャンネルなんで、神奈川県人権ディアセンターなんで、僕はあの公式ですもんね、えー、僕はね、責任持って更成させますので、あの法務省の方々は、ね、ぜひね、この動画に関しては削除要請しないでいただければと思いますので、<笑>よろしくお願いいたしますということで。うん、最後に一言 い, いですか じゃ、はい、あ、あ、はい、あとハッカー見に買ってくださいね。そう、いや、これは買わなくて大丈夫です。読んでください、本、は、来、い。なんか、はい、あ, とはあの、遠藤さんから、なんか一言、はい。あの、破産者情報提供サービスですね。えっ、ー、と、現在、あの、運営しておりますが、命令により止まってます。えっ、ー、と、いずれ命令が取り消されたら、あの、再開したいと思ってます。ということですので、まあ、今後でどうなるかわからないですけれども、はい、この動画もいいね。 あと、チャンネル登録。あと、あの、SNS で拡散ぜひよろしくお願いいたします。ということで、神奈川県人権提発センターでした。